はい、えー、独立開業に気持ちと、えー、技術どっちが大事なのかっていうそれううはちょっと面白い話をしていこうと思います藤井です、えーまあ、この前ですねあるセミナーで講師として登壇させてもらった時に、まあ、やっぱ皆さんすごい情熱を持ってこられるんですねあいつからこう独立開業したいですと絶対にこう あのまあ、理学療法士としてのステージ以外の場所でも活躍したいですって先生がすごくたくさん来られてましたでそなんな中思うんですけどじゃあどうやったら成功すると思いますかっていうとですね皆さんこうおっしゃるんですね成功するまでやめませんとか、えー、うまくいってる人のやり方を真似しますとかですねあのもう気合と根性で大量行動しますってことをおっしゃっていただくわけなんですね、はい、なんですけど、えっとまあ、そういう話を聞いた時の私が思うことはちょっと待ってほしいなって正直思うわけなんです 確かに気合と根性と成功するまで、えー、やめないっていうそういう考え方はベースの部分としてもちろん私も持ってますしそういう気持ちで駆け出しの頃じゃあやってなかったんかって言われたらやってきましたねはい絶対間違いじゃないんですねなんですけどやっぱり今いろんな産業の中でいろんな経営者の人と仕事をさせてもらう中で思うことは何なのかっていったらやっぱりですね再現性とか価値パターンそしてそこに戦略があるのかということが私は個人的にすごく、まあ、大事かなと思ってるんですね えー、なんで独立開業したいです、えー、理学療法士で病院務をやめて一気に整体院で売り上げ上げれるように100万目指してやるんですって方が一番最初は何するんですかって言ったらとりあえずチラシを巻きまくりますみたいな感じで言わはるんですけど違うんですね。はい、でこ の, この話は何なのかって言ったら、まあ、マインドセットとスキルセットどっちの方が大事なのかっていうふうなそんな話にもビジネス上はお聞かれられます。 マインドセットっていうのは、まあ、例えば気持ちとか考え方の面ですねで。スキルセットっていうのは技術とだったりとか、戦略だったりとかの部分なんですけど、まあ、か気合と根性と、いわゆる卓越した技術、どっちの方がいいのか、どっちもいるんじゃないのかと思うんですけど、私は結論から言うとですね、今思うのは、まあ、いろんな熟成さんとかいらっしゃるんですけど、マインドセットは絶対人ですよ。とか、その成功までのスピードとか、患者さんを引きつけるね、 あのものには絶対なると思うんですけどけどやっぱり再現性の高いシステムの中にどんな人が入ってでも成功した方がまあその方が再現性高いじゃないのって話なんですよ。ってことは何なのかって言ったらシステムの方がやっぱすごく大事。どういうことかって言ったら結局は独立開業しようとっでチラシ巻きまくりますって言ってもその地域でチラシが反応が取れる保証はないしじゃ あ, あのホームページにいっぱい広告をかけてウェブサイトを作りますって言われてもじゃその地域のホームページが あのいわゆ る, 反応取れる保証もないです競合が多いですし立地はここにしたらいいですかってもらってでそこにね、えー、理事長件選ん で, でそれで成功する保証もないわけなんですねとなった時に何なのかって言ったらそういうこともそれらを超越したさらに上をいく戦略があればいいんじゃないかなと思うんですねでそれが何なのかって言ったら結局あのー どこの地域で何をやればうまくいくのかということは、まあ、実はこの生態ビジネス治療ビジネスぶっちゃけた話ですけれども決まってますで決まってるので何をするのが一番いいのかっていったらその袖に先を言ってる先輩でうまくいってる人がどうやってうまくいったのかっていうことと、まあ、そこの地域 の, あの先輩に、まあ、そのやり方とかを戦略をすごいね真似させてもらうことなんですね最初の、 売上ゼロから30万のフェーこれやりました。30万から80万までこれやって、80万から120万までこれやりました。まさにそこが欲しいゴールであって、じゃあどの媒体でどんなメッセージで、その戦い方を知りたいわけなんですね。どの媒体にどんなメッセージ出していったらこんな反応が取れるんですということを知りたいわけなんです。なので、気合と根性でやっていったとしても、 やっぱり独立会議の01のフェーズだとお金がなくなってしまうとそれでもう全てが止まってしまいますからなんでどうするのがいいかって言ったらそういうふうにあの先に同じ地域で同じことやってるまあ富士塾とかの先輩とかに聞けたらこうむっちゃいいですしあのどうせ競合同士で患者さん取り合うのであれば塾生同士はせめて仲良くしようよっていうふうな考え方でやられた方がまあ幸せになられる治療家さんとかねこの先ずっと同じマーケットでやっていくんだから。 まあ、そんなにいがみってもしょうがないでしょっていう考え方にできた方がいいんじゃないのかなと思ってるんですね、はい。なんで冒頭のマインドセットとスキルセットどっちが大事なのかって言ったら今はやっぱりマインドセットはいるけどでもやっぱスキルとか戦略をさっきも言わさせてもらった人の方がまあズボラで何の知識もなくてえまああんまり情熱のない方でも成功できる。まるでこれはだから第二次世界大戦ねそのまあ大東亜戦争でも何でもいいですけど、まあ、そこら辺の戦争で B26 ね日本。 あの飛行機ね、バッて飛ばしてアメリカと戦いましたけど、アメリカの技術が高かったんですね。でも日本兵の方が気持ちは強かったはずなんですよ。なんで負けたのか、技術の差ですね。イノベーションを起こしてて、戦略が上手で、もう絶対にもう勝てなかった、技術の革新部分で。っていうことに今なってます、今治療に負けても。なんであの、どうやったら勝てるのかって、基準がすごく高くなってきちゃってる地域も正直多いので、 気合と根性だけで突っ込むんじゃなくてどうやったら勝てるのかが分かってから突っ込みましょうという考え方を持っていただくのも必要なんじゃないのかなと思ってますね。はい。なんで今日の話これ何なのかって言ったらあなたの気持ちは素晴らしいですね。その情熱を持ちながらやってください。けど実際、実際の現実ファミに勝つのは賢い人なんですね。はい。 やっていくって考え方もちょっと一息ついて考えてもらって01のフェーズマークのりを切っていただければいいんじゃないかなと思ってますので、えー、参考になれば参考にしてください。面白かった方いいねチャンネル登録お願いします。以上の下のリンクであの僕たちの独立会合の成功の本をいっぱい出してるので、えー、今すぐードしてください。以上です。